えー、おはようございます、えー。ここはですね、今私がいるのは、えっ、ー、と、カナーブ、カナーブっていうですね、ところにあるホテルですね、に宿泊します。昨日までブライスキャニオン国立公園に、えー、滞在して、キャンプしながら撮影をしてまして、で昨日の夜ですね、こちらの街に移動して、 このホテルで宿泊したと、えっと、今日行くのがですね構図集弁当というところででも本当なんか定番構図しか取れないようなところなんですけどあの一度そこに行ってみたくてですね今回無理やりその今回の弾丸ツアーの中に混ぜていただきましたでそこで撮影を朝まで撮影をしてあとは帰るだけ撮影っていうかこの旅行も終盤になっているのでだいぶなんかまとめに 気持ち的には結構まとめにかかってる感じなんですけどまあねいろいろ考えさせられることが多かった旅でしたねいろんなことを学びました日本とアメリカの違いもそうですしもちろん生活習慣やコロナのことそれから一緒に同行してくれた友人がすごいパワフルな方だったのでまあそのサポートなしでは、まあ、今回のツアーは実現しなかったので、まあ、自分の無力さというかね昨日もその車を降りてホテルにここに泊まるときに あの、後ろの荷物全部出してくださいって言われて。え、えなんでって言ったら、後ろの座席に荷物が入っているとわら、窓割られて盗まれるんですとか言われてね。あ、そうか、そういうことがあるんだっていうのも、もうすべてが刺激で、すべてが勉強になるというか、ほんと社会勉強ですよね。今42歳ですけど、なんかまだまだお子ちゃまなんだなってことを痛感させられました。特にね、結構困ったのがこの充電だよね。うんと、非常にこう充電設備を持ってきてて、 えー、充電できるようにしてたんですけど、足りなかったですね。こういうホテルに泊まったら基本的にはもう、基本的にはもう寝るだけっていうか、なので、特化か回っかい充電すればいいなぐらいに思ったんですけど、まあ、そんな余裕もなかったんですよ。その充電設備が全然足りなかったですね。っていうのは今回悩まされた、今回の撮影旅で結構悩まされたというか、頭を使う部分が多かった、ストレスがかかった、えー、部分でございました。まあ、ひとまず、えー、今日の撮影旅も、楽しんでいきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。 これから出発でございます今日も暑いね一歩外に出たらね、こういう景色なんですよすごいよねすごいよね。よね今日はねここのホテルでお世話になりました昨日ここも車いっぱいあったんだけど夜来たんだけどね車いっぱいあったんだけど今えー、と昼の11時ですねちょっとゆっくりめに出発してますけど疲れてるんですねれ、ね、日曜日なんだよねだからちょっと人が多いかもしれないですけど コーヒーヒショップだと思っって入たたら違いました な, んかあうなんか結構雑貨とかも扱ってるアウトドア 用, 用品屋さんだったのかなこっちに来て電波のないところが結構多かったんでこの、まあ、普通のアナログコンパスとあと鏡のついてるコンパスがあったんですけどコンタクト急につけたい時に結構困ったことがあったんでちょっとこの鏡付きのやつを買いましたあとこれをバンダナなんですけど星座の12星座が載ってるバンダナを 買いました夜光るんだってこれねおしゃれだよねすげえなこの背景にこのあ赤い岩があるってのがすごい、ね、なんかよくテレビで見るアメリカの街並みって感じ1ついこいるで やめて、お前。ハムはね、違うね、ハムは。<笑>俺の知ってるハムじゃない。俺い、似合うな、俺。 ホースシューベンドに向かう途中なんでちょっとここに立ち寄りましたフォードスツールトレイルヘッドっていうん、なんかフードっぽい中に分かるらしくて、うん、この先にあるんで行ってみたいと思いますなんかでは<笑>このこの光景あ見てよ 見慣れちゃったっけど、それは見慣れてもいないかすごいねこんなとこにいますよ映画とかでよく見る感じねパッと見た感じ道ってこれこれこれ迷うね友達が言ってたんですけどね なんだかアメリカって自己責任の国だって言ってましたけど迷うんだってその道がなくてこの間自分たちが行った国立公園とかは比そのアクセスがしやすいところなんだけどこういうところに立ってるそのアーチズっていうその何かえっとアーチ状になってる岩のところとかは結構危ないらしくてやっぱ本当なんか夜撮影行くのだったらガイドさんとかちゃんとつけないとあの帰ってこれないって言ってたんですけど。 なんか本当なんか道なき道をこういう感じで今もうこれどこに行ったらその何トレイルヘッドだっけそこに着くのかってもうわかんなくなって今聞いてきてくれてますね。どこ行ったらいいのって。こういうもんなんだね。これね。 <笑>はい、これを見るためにここまで来ました別のやつ乗せたんじゃないよねこれね<笑>不思議だねこれいやすごいなあっちにもなんかキノコ岩みたいなのあるみたいだねちょっと人がいるや観光スポットの規模感がちょっと日本だと考えられないですね 今日ねなんか襟のない服選んじゃって、まあ、これ帽子はこれ日焼け止めでこう日よけかで使ってるんですけど首がねやっぱ守りたかったからうこうやって良かった土がね結構な何ていうのこれわかるかな白くて硬い石ですねなんか砂なんだけど固めだからこっちの撮影地すげえいいなと思ったのが 地面が白いと星写った時 の, そのシルエットになりづらいんだよねシルエットになりづらくて、まあ、その床じゃあ地面がちょっと光反射するっていうかなるから多分夜を歩いてもその真っ暗に感じないし、えー、写真撮ってもそういう白いところがこういうところはねちゃんと写るから、まあ、この赤いのも結構写るんだけどだから風景写真として成立しやすいっていうメリットを、まあ、ここまで撮影して感じましたよね。 あと決定的に決定的に違うの、ね、はやっぱり空が暗いってことですねどうなってんのこれんでこれ赤いの白に混ざってんのあそこから急に白と赤って分かれるもんね ちょっと、アリゾナに入りました。アリゾナー、アリゾナー。<笑>カールハイ、ハイドン。ハイ、ハイデン、ビジターセンター。おお。おお、これはすごい橋だ。おお、おお、おお。これはすごい橋だね。 ダム こ, ね、あったここに行こうとしてます。 なんだこれこのんこんのがすげえな。なんだこれ。ビジタルセンター出まして、えー、この後ホスシュベンドリムかうんですけど、その前に、えー、ちょっと夕食を満たして行こうと思います。お昼ご飯？県夜ご飯を食べてきました。ああでここがなんかね。 ケンタッキー的なお店で、美味しいんだってもお店の、前にはこういうね、<笑>鶏さんがもいますねうわめっちゃいい匂いする杉原え腹痛いブルアリーってあれのことをえすげえうまそうなんだけどすごいまずはそのまま行くよ まあ、す, あれは、まあ、うわーすごいね。しよ パリーンって感じ。うん、匂いも。あ、なんかブロックに、この野菜のこの大きさがいいね。こんなにたくさん食べれる<音楽>一人分にしよう。でかいもんね。うん<音楽>うん サークル系ですよサークル系サークルケーファンクスのことだよ ね, これねサークル系<笑>ここで、えー、報酬弁当再撮影場所に行く前の最後の買い出しをしまーす ホーズシューベントにいよいよ向かっております。いやチキンめっちゃうまかった。マジうまかった。眠いもん。すごい今<笑><笑>どうしよう。本当って感じですけど、まこっからホーズシューベントが10分ぐらいなんですってでなんかいきなり出てくるって言ったら、そんな距離にあるのってちょっとびっくりしましたけど、まあ、いよいよ最後の撮影に臨みます。